ニキー、NG ・エヌ・ジー・アンドクスの高橋海人24が出演。千葉県流山市を訪れてロケを行ったが、そこであった嫉妬が話題を呼んでいる。この日高橋さんはネタ探しの超能力を持つ犬ペトロくん通称ペロちゃんにロケの全てを委ねるネタ惚れワンワンの旅という企画を実施。その中で、 金プリファンの間で話題となったのは、メンバーでご飯行くときは絶対に焼肉と話す高橋さんを、ペロちゃんが焼肉屋に誘導してくれたときの出来事です。女性誌ライター。焼肉屋で高橋が一通り食事を楽しんだところで、高橋は案内してくれた若い女性店員に、KNG&OPS は知ってくれてました ちなみに、メンバーの中に、首都いますかと、質問。しかし、店員が、死の名前に、高橋ではなく平野市用27の名前を挙げたため、気まずい沈黙が訪れ、高橋が、あー、じゃあ、ありがとうございました、と、笑いつつも、若干すねた感じに返す場面があったのだ。 ちなみに、この一連のやりとりは、ワイプでところ常時、68、に、いいねえ、と絶賛されていた。平野くんが好きと言われて地味にショック受けている海ちゃんをよしよししてあげたいといった声が上がり SNS では大好評でしたが、ファンが盛り上がった理由はもう一つあります。そのつい一週間前、3月29日放送の、 上田と女が吠える夜、日本テレビ系に高橋さんが出演していたんですが、その際も恋人が平野をしていたらという嫉妬芸を見せていたんですよ、全道近く、恋人に平野仕様とか検索されてたらめっちゃ検すもん。上田と女が吠える夜では恋人2世の死がいるのはありかなしか というトークが展開していたが、高橋は僕は絶対剣っすね、と断言。検索履歴に男性アイドルの名前があるのも絶対剣っすね、と言い切った上、平野氏用とか検索されてたらめっちゃ検出もん。だから僕も可愛らしいなっていう人の検索をして仕返しする。目には目を歯には歯を。検索には検索を。と、コメント。 マックでクリームシチューの上田晋也52がどういう意味で平野くんを調べたかわかんないし、とフォローを入れるも高橋はカオスよ。顔でしかない、そっか、君は塩顔、は、で、俺みたいな特納ソース顔は嫌なんだ、と傷ついてしまう、と強い口調で自虐ネタを見せたのだ。そのため、今回の笑ってこらえてでの高橋のやり取りを見て、 海ちゃん最近ずっと仕様に嫉妬してて本当可愛い海ちゃんのカオス、洋が蘇った、洋店の、お姉さんカイトくんの平野仕様時代を思いっきり踏んでて最高だった。と、上伝と女の吠える夜、での嫉妬芸を思い出す声が、SNS に多く寄せられたのである。資格紹介の絆あってこその、嫉妬芸、前での女性史ライターは続ける。 およそ1ヶ月半ば後の5月22日で平野さんは岸優太さん20、七神宮寺優太さん2 5と3人で金プリを脱退しジャニーズ事務所も辞めます岸の宮城退場。その後は高橋さんの平野さんへの嫉妬ネタも見られなくなると考えると残念ですよね。平野さんと高橋さんは ファンの間でも年長者と末っ子の紹介コンビとして有名で、塩顔と苦悩ソース顔の自虐ネタも二人の深い関係性があるからこそ、不快感なく楽しめるやりとりだともっぱらです。高橋と平野には、ジャニーズ事務所に入所する前から、すでにダンサーとして活躍していた共通点もある。そういう部分も影響していたのだろう。高橋は平野を非常に慕っている。 例えば、2021年4月放送の、王様のブランチ、t b s 系で高橋は、役者業について作品に出演するたびに平野に相談していることを明かし、本当にお兄ちゃんみたいな人なのであって元気もらって気合い入れて撮影に臨んでます。と、コメントしていた。また、2021年8月20日放送の、スッキリ、日本テレビ系、では、 高橋山にとってのヒーローはという番組の質問に平野の名前を挙げ、こう話していたのだ。どんなに辛い時でも明るく僕を先導してくれて、あと仕様の趣味は僕の趣味ってくらいいろんな楽しいことを教えてくれてヒーローですね。その他、プライベートで二人で遊びに行ったというエピソードが紹介されることは珍しくなく、 平野と高橋は本当の兄弟のような関係性を築いていることで知られている。平野さんの脱退後は紹介のやりとりは拝めなくなってしまいます。が近年のジャニーズでは退場したメンバーの名前を黒歴史にしたりせずトーク中に語られることも増えてきました。脱退後も仕事で会うことはなくなりますが、二人の特別な関係が終わるわけではない。平野さんの言動から学んだこと、 そして時には本人からアドバイスをもらいながら、高橋さんは活動を続けていくのでしょう。全道連続した嫉妬芸でかえって強調された形の紹介の絆。5月22日まで、二人の関係はより深まっていくのだろう。かわいいがかわいいにかわいいことしている平野市大高橋山。